田中圭、金プリ平野のコンプレックスに嫉妬。俺は頑張って。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。行列のできる法律相談所では、平野耀が自身のコンプレックスを告白。しかし、その悩みに田中圭が嫉妬する。8日放送の行列のできる法律相談所に、俳優の田中圭が出演。 キングプリンスの平野史洋が打ち明けたコンプレックスに嫉妬する様子が見られた。コンプレックスを語る番組 MC のフットボールアワー後藤輝元に、忙しいでしょと問われると、嬉しいことにお忙しくさせてもらってますと少々天然な回答をした平野。セリフ覚えについて心配されると、帰り道に覚えてしまうため問題ないことを語った。筋肉質であることがコンプレックスだという平野は、 コンサートのために用意された衣装も一シーズンで着られなくなってしまうほど筋肉がつきやすい体質であることを明かす。現在ツアー中のようだが、新しいデニムの衣装がタイツみたいになっちゃって、と困惑した表情で語った。羨ましいと本音が、後藤から、腹筋見せてとリクエストされると、平野は、今ですかと戸惑いつつ、日頃のアイドル活動で鍛え上げられた腹筋を披露。スタジオから歓声が上がる中、 綺麗に割れた平野の腹筋を見た田中は、羨ましいと思わず本音を漏らす。田中自身も筋肉がついた美しい体型が男女から評判だが、ジムに通わず筋肉がついてしまう平野に対し、俺すげえ、一生懸命頑張って、と体質に嫉妬する姿を見せた。筋トレを習慣にしている人は、体脂肪率も常に 10% を切っているという平野。本人は悩んでいるようだが、 筋トレを習慣にしている人からしたら羨ましい話だろう。調べ編集部が全国の20代から60代男女1357名を対象に調査を実施したところ筋トレをする習慣があると答えた人は全体で 15.3%。男女年代別に見ると20代、30代の男性は積極的にトレーニングに励んでいることが判明した。普段は